こんにちは太郎ですわあはいどうも太郎アゲアゲですえっとですね今日4月1日エイプリルフールということで「太郎アゲアゲ」本名を公開したいと思いますまあ嘘か本当かっていうことはご自身で想像していただいてよろしいんですけどまあね早速公開していきたいと思います太郎アゲアゲの本名は 大竹慎太郎です<笑>まあねなぜかわかんないけどネットに大竹良平っていう名前が出てて架空では僕大竹良平っていう名前になってたんですけど。 良平じゃなくてて普通に慎太郎っていう名前です苗字はそのままおおたけなんですけどまあ、どっからの情報かわかんないんですけどということでねエプリルフールやっぱり多くの人がね彼氏ができましたとか YouTube やめますとか多いんですけどやっぱりね信じるか信じないかはあなた次第。 まあ嘘なんだけどね。